発電機4台で残り2人1回も釣られてないのが俺とミンだけだ通電は無理でもあと1台はつけてやろうぜミン 素早く静かに回復してないのに欺けるかよ。 エメシスも余裕があるからムチ縛りになってきたぞミン発電はまだか もう何これそんなに見ないでくれえみんな宝箱漁ってたのかみんなと一台ぐらいつけられるかがんばろう。 治療できないし回そうくうもう少しで回しきれそうなのに またムチ縛りで追いかけ回されるのかと思ったワクチン使ったから一バレだゾンビなんでそこで詰まってるんだよ 発電機が気になって戻る呪いのトーテムあるから壊しとこううわあんなに回ってた発電機がゼロに。 いい場所にいるなああ、む縛りやめたもしかしてさっきも今もずっと地下にいたのか ついに見つかったさっさと俺が処刑されないから待ちくたびれてたのかまた隠密されたらずっと終わらないから諦めようか俺はもう戦えない処刑してくれい 無限恩蜜されたらキラーも困るから助けないぞ。ごめんな。俺も釣ってくれ、ネメシス。4台は厳しいです。鬼コーチの貫禄。やべみんも悟って諦めたな。コーチ1台あげたんで。俺も連れてってください。うん、コーチ。 いいんですか、コーチ。俺は鬼になりきれなかった善良なネメシスさ。次は逃がさないけどな。コーチまたどこかで